こんにちは、G です。今回はラズベリーパイ OS のお話9月6日に大きなアップデートがありました何が変わったのか本当に良くなったのか詳しく検証しますアップデートの内容は公式リリースノートで公開されています画面の URL ですうんいっぱいあるんで 簡単に要約すするとこんな感じですかね。LX パネルはスタートメニューですね。ここで検索できるようになりました。ラズパイ OS ではネットワーク管理を DHCP-CD で行っています。今回からネットワークマネージャーも使えるようになりました。ネットワークマネージャーは 多くの Linux のデファクトスタンダードなので、ラズパイ OS もこれに習うということでしょう。ブルーズアイで一時消えてた p i カメラに代わる p i カメラ2が用意されました。私、純正カメラ持ってないので、この件はよくわかりません。ファームウェア、カーネルが更新されました。 簡単すぎますが主な変更はこんな感じですかね最新版を利用するには新規インストールの場合はイメージに変更が組み込まれていますただアップデートの場合はちょっと操作が必要ですのでここではアップデートを前提に有効化手順をご紹介します アップデート後のデスクトップですタスクバーのスピーカーアイコンの右クリックでオーディオ入力と出力両方が設定できます今回からマイクアイコンが追加され入力と出力が別表示になりましたアップデート後アイコンがうまく表示されない時はタスクバーの更新が必要です 設定メニューから外観の設定を開きますデフォルトタブで表示サイズを変えて元通りのサイズに戻してから再起動しますこれでマイクアイコンが表示されるようになりますもちろん入力デバイスが未接続ならマイクアイコンは表示されませんラズバイキー またはスーパーキーを押してメニューを開きます適当な文字をタイプすると検索フィールドと候補が表示されますほとんどの Linux では当然の機能ですがラズベリーパイ OS でもやっと実現ただ検索先はホームフォルダー固定なので使い物になりません こんな半端な検索ならなくてもいいと思います。検索で望まれるのはファイルマネージャー検索の強化じゃないでしょうか。試しに外部 USB でファイルマネージャー検索をやってみましょう。マンジャロだとこんな感じ。うまく機能してますよね。Raspberry OS で 同じ検索を試します検索結果がないこれがラズベリーパイ OS の現状の実力です w i f i と Bluetooth のショートカットキーが割り当てられました Ctrl-Alt-W で w i f i c t r l a l t b で Bluetooth、設定が表示されますと言ってもタスクバーのメニューが開くだけなので意味ないじゃないかネットワーク管理でネットワークマネージャーが利用できるようになりましたこれにより VPN の利用やホットスポットが簡単に行えるようになります ただしネットワークマネージャー対応はまだベータ版であり利用は自己責任で将来はネットワークマネージャーが標準設定になる予定だそうですデフォルトでは DHCP-CD が使用されているのでネットワークマネージャーに切り替え操作が必要です ネットワークマネージャーを有効にするにはターミナルで画面のようにタイプしてアドバンストオプションを選んでネットワークコンフィグを選択あれれネットワークマネージャーがインストールされてないアップデートの場合は手動でインストールしないといけないようです ターミナルで画面のようにタイプ再度アドバンストオプションから「ネットワークコンフィグ」を選択「ネットワークマネージャー」を選択します。 再起動後タスクバーの w i f i メニューを開いてください高度なオプションが追加されホットスポット作成 VPN 追加などのメニューが表示されますせっかくの新機能試さないわけにはいかないですよね VPN を利用するにはプラグインのインストールが必要です そうじゃないと VPN タイプが選べませんほらこんな感じターミナルで画面のようにタイプしてプラグインをインストール Add VPN コネクションを開くと OpenVPN と VPN 設定のインポートが選べるようになりました ここでは筑波大学の VPN ゲートからダウンロードした VPN ファイルを使用します VPN ゲートは無料で利用できる VPN で画面の URL です VPN ゲートについて詳しくは過去動画を参照くださいファイルを読み込むと Add、VPN コネクトの上に VPN 名が追加されますのでその行を選択うまく接続されるとメッセージ表示されアイコンが変わります解除には他の接続に切り替えます消去には接続を編集を選びマイナスアイコンで削除します ホットスポットも試してみましょうアドバンストオプションからクリエイト Wi-Fi ホットスポットを選びますネットワーク名をタイプするんですがここでは GTube としておきますテストなのでセキュリティはなしで作成ボタンをクリックこれだけで ホッ iPhone でホットスポット接続を試します設定の w i f i で GTube が選べますね半年前からブルーズアイのウェイランドサポートが 実験的に始まりまりした今回のアップデートでウェイランドはどうなったのか見てみましょうまずウェイランドを有効化しますターミナルを起動して画面のようにタイプ「アドバンストオプションズから「ウェイランド」を有効にして再起動 かなり安定して動作しているように見受けられます。動画再生しながら話を続けます。1週間ほど回して評価してみました。評価といっても、ブラウザー、ターミナル、テキスト入力、音楽再生、動画再生など日常的な操作しか試してませんが、 トラブルは起きていません。そろそろウェイランドに切り替えてもいい時期が来てるのかもしれません。まとめです。大きなアップデートと言われてもそうなんですかね。検索はこれからも相当頑張ってほしいですね。ネットワークマネージャーは歓迎ですが、 早くベータ版卒業してほしいですね今回のアップデート結局ファームウェアとカーネルのアップデートだけだったような気がします個人の感想ですけどあまり情報がないけどウェイランドが良くなってきてるのが嬉しいご覧いただき ありがとうございました。iPhone がおかしいこんなメッセージが出ました翌日側面が膨らんできて中身が見える状態にああバッテリーがいかれたということで北村カメラで修理交換の予約 iPhone はこんな状態でしたコロナのせいなのか店内はガラガラ1時間で交換完了7500円でしたうんこれであと10年戦えるかなではまた次回